で参りたいと思いますが、皆さんいかがですか？拍手。で、実は私たちあのインスタあツイタッツイターで毎日勝手に応援っていうものをやっています。このメンバー12人でですね、毎日勝手に誰かを何かしらを応援している動画や画像をアップしてるんですけど、今日はランナーの皆さんも応援したいと思います。拍手、はい。ということで。 これはですね、私たちだけじゃなくて皆さんのお声 も, もうぜひ一緒にランナーの皆さんに届けたいと思うのでもう声だけで大丈夫ですぜひ皆さん一緒にご協力をお願いしますそれではランナーの皆さんにどんなふうにお伝えするかというとじゃあ東京マラソン頑張るランナーの皆さんにお届けしましょう最後まで力いっぱい走ってくださいせーのと言ったら では皆さんにぎやかしぜひよろしくお願いします。はい、準備はいいかな。じゃあみんなもちょっと前の方に来てどんどん集まっていく。はい、もうこれ来年のランナーに向けての動画でもありますからね。ぜひじゃあちょっと前の方に行っていきましょうか。皆さん最後まで突っ走ってください。頑張ってください。はい。それでは<笑>準備はいいかな。はい。<笑>はい。 では全日本女子ジャブがランナーの皆さん、おっちゃんおっちゃんあおっちゃんおはようおはおはようさん。れはい、以、は、上、いはいはいはい、で, ですね。全日本女子ジャブウィズエドの皆さんで、はい、東京マラソン走るランナーの皆さん、おはよう。 ありがとうございました。皆さんありがとうございます。さあ、ということで、で私たちの電極応援パフォーマンス、皆さん、